《妻が足を悪くして台所に立つのは俺だけになった》できたぞはい妻は施設に行ってもいいと言う行きたいのかそういうわけじゃないけどなら俺が家事をやればいいんだ俺がやれば妻はずっと家にいる妻はこれをずっとやっていた できたぞあらこれ今日は荒出しにしてみたおいしい嬉しいもんだなうまいと言われるのはいただきますとごちそうさまだけじゃ足りなかったんだな今夜何食べたいうん何でもそういうのが一番困るんだうん<笑> 不安だったの私が家事ができなくなったらどうなるんだろうってじゃあ肉じゃがえっおみそ汁は赤だしでねああ任せとっけ。